どうも、こんにちは、こんばんは、くねににでございます。ということで、えー、初顔出しとなっております。<笑>はい、えー、っとですね、まあ、まあ、自分でも相当迷ったんですけど、まあ、ついにやらさせてもらいます。はいまあね、前々から、そのうちやりますといろんな人に言ってきました。で、まあ、 嘘つくの僕嫌いなんでまあまあその時が今だったとそういうわけですねはいで、えー、なんと今日はですね、えー、撮影者がいまして、えー、ハピさんという方がカメラの後ろにいますはいお願いしますはーい、ということで、えー、ハピさんという方はですね僕の、えー、と大学の同級生でございますでまああの、カメラを 本気でやってる撮影を本気でやってるみたいな方でまあ、ねまあ、あれですねもうあのアドビをダウンロードしたりといろいろレンズもいっぱい持ってたりといろいろねもう深く<笑>深くまあ、若干泥沼にはまってるみたいな読み方も<笑><笑><笑>できますが<笑> ま, あ ま, あまあまあまあまあまあねあーはい、はい、えっ、ー、とまあ もしかしたら動画のクオリティがドンって上がるかもしれない<笑>。まあ、アドビだからね、そう、ソフト使ってるソフトがね、全然違うから、もう、まあね、ハイクオリティになる、と、思います。思ってます、僕は。で、えー、今回、えーまあ、ただただ、初顔出しということで、えー、動画を撮っているわけではなくてですね、 えー、ちょっと目立ったことをしてみようと思ってまあ目立ったことって、まあ、YouTube 上ではそんな目立ったことではないんですけどえー、っと開封動画を撮ろうかなって思ってますえー、っとまあその開封するものですよね皆さんがちょっと興味を引くのはものだと思いますでえー、っと一応今このパソコンにねそのホームページホームページっていうかまあそれが載ったページが えっ、ー、と、あるんですが。任天堂クラシックミニ。ファミリーコンピューター。ですー。はい。<笑>き<たー><笑>えっと、まあね、あの。だけど、任天堂スイッチにちょっと。影を。薄くされて。ますが。まあまあね。高機能。ぽい。です。 うん、HDMI にも対応してて一応クラシックなんだけど高画質で遊べるでしかも一番の特徴としては手のひらサイズっていうのがまあ一番多分任天堂が出したいコンセプトだと思いますえリメイクにしてはですね相当高機能な方だと思いますまあよくなんか リメイクにしたらちょっとクオリティ下がったなみたいなものが多分まあまあある中それを超えてきてるんじゃないかなって僕はひそかに期待しておりますまあまだ開封も<笑>してないんで分かんないことばっかりなんですけどまあこれから開封してでまあいつも通りゲーム実況もとってっていう感じにするのでまあえー、お楽しみにはいということでね じゃ、一回もしご。いや、なんかドキドキするね、やっぱり。あの、俺が、なんつうの、アマゾンからさ、P. S. 4が届いた時ぐらい。ああ、そんなに。買った。買った、ちょっと待って。これ買った。待って、買ったんだけど。早くも手こずる。<笑>待って、テープ、何これ、買った、何これ。 おなんか厳重な感じねおいおちっちゃなにこれちっちゃいなーパッケージパッケージ入 り, 入りでこれでしょちっちゃくねちっちゃやっぱちっちゃいよねちっちゃいねちっちゃいえっていうか<笑>待って逆にさこれ以外全部放送用紙ってこと<笑>、うん、これ以外全部放送用紙だよああそういうね 30タイトルないぞへえ30タイトルが気になる、ね、じゃあちょっと30タイトル写しときますかはいあ結構あるんだね全部写ってるこれ大丈夫あこまは違えずピントがずれる大丈夫はい、うん、じゃあねまあこれぐらいのなんかタイトルが入ってるみたいな「スーパーマリオブラザーズ」 と、えー、マリオブラザーズ、えー、ドンキーコングアイスクライマーエキサイトバイクロック USA ダブルドラゴン2スーパーなんだこれスーパーゴンドラコ ン, コントラなんかね、うん、ちょっと待って<笑>一応一応ちょっとわかりにくくなっちゃったからこのタイトルだけちょっと まあまあこの<笑>このタイトル<笑>いやちょっとバリエーションありますね相当これこれ多分まあ全部このタイトル買ってでなんていうのファミリーコンピューターをわざわざ買ってみたいな探してきて買ってっていう苦労をするよりはこれ一台はドンって買っちゃって楽しく遊ぶみたいな。 感じの方が僕は得かななんて思いますね。よいしょ。で、お。よ。おなんかいろいろ入ってるけど、マイニンテンドーに入って。ああはいはいはい。なんかアカウント作ってくださいねみたいな感じですね。うん ちっちゃいするな、やっちっちゃいな、<笑>おい<笑>ちっちゃいよ、これうわ、まじ4層以上にちっちゃいよ、これえぇ<笑>薄くないそして薄いし、ちっちゃいしだよ、多分。嘘でしょ<笑>うわ、コントローラーちっちゃい<笑>コントローラーちっちゃい<笑>さすがミニ<笑>これ指でかい人できないよ、これ、多分<笑>。 いやーマジか<笑>ちちー、ちっちちっち。これ本当にはーいこんな感じこれが 2P のー方かなで、ね、本体本当 1P みたいなはいはいはいはい、えー、コードの部分コードのつなぐ部分はあ、左側が HDMI だねうんで右側がここ何だこれ USB なんかさっき言ってた USB じゃないああ、ね、なんか入ってない下に入ってるけどまあこれはコード類ですね HDMI とあとさっき言った USB の, あの、うん、電源の電源を取るやつかなうんそんな感じですはいまあそんな感じにそんな感じ で, 感じ で, 感じでまあ全部内容量はそんな感じはい はいじゃあまあ一回全部写しときますか物を実入ってるものねはいさあじゃあいきますこれやってみますじゃあ実際そうだよね<笑><あの><笑>実際やってみようかじゃあこれオッケー